ま、たい始めて<音>うん。 今回はホルモンだけなんで少ない。 <笑>あーお腹空すいたな後ろに人おるよひまわりさんは い, <笑>はい後ろに人が扉を閉める人がいるからね後ろおるよあれこれロックしたの？はよ、い、しロックしてない 人人おるよー<笑>扉閉める人おるよー<笑>通るるよよ扉めそうそうそう偉いで えらい。えいね。はい、寒いね。<笑>お尻が乗った。あ、下がらず、前に行ってね。うん、勝手に下がる方がいい。 方がいいっていうのは言い過ぎやけど、勝手に帰っても勝手に帰っても帰れるっていうのが分かったらいいと思う。いつでも勝手に帰れる前提で、その中でなるべくの奥へ行けるようにお願いします。 <笑>すごいっ頑張ったおおおお尻尻尻尻ハハハハ。お でその中でいいところでおっしゃーって言いながら帰ってきてほしいです。オッケー。はーい、お疲れ様です。